おかえりーただいまーじゃーん。おー<笑>俺と結婚式しようもう一回やろう<笑>さあ始まりました「少量チャンネル」の翔太です今回はですねあることを僕思いついちゃいましたそのために一旦お着替えをしてきます少々お待ちをパパパパーンパパパパーン パパパ パ, パパパパン、パパパパン、パパパパン、パパパン、パパ パ, パ。じゃーん。はい。<笑>というわけでですね、この衣装は先月ぶりかな東京駅で写真撮った時以来だと思うんですけども、今回また来ちゃいました。というのも、なぜ僕がこの衣装に着替えたかというと、またまたりょうさんにドッキリを仕掛けたいと思います。イェーイパフパフ。ひょにょ。 はい。というわけでですね、僕らはですね、まあ見てない方にお伝えしたいんですけども、東京都の中野区でパートナーシップ先生を2018年にしたんですけども、その際、披露宴をあげました。で、披露宴って毎年あげてる人もいるっていう風の話を聞いて、っていうことで、僕も毎年、 っていうのは大げさなんですけども結婚式をまたあげたいなと思ってこの格好で伝えてみようと思いましたでまあ今こういうコロナの状態なので今すぐっていうのはもちろんできないとは思うんですけども落ち着いたりしたらやりたいなっていうふうに思っててなので今回は「結婚してください」と言い続けます。 今、りょうさんは仕事から帰宅しています。それで家に帰ってきたら僕と結婚してくださいっていう風に言うので、それで彼がどういう反応するかを見てみたいと思います。それでは、レッツラーゴーポンポンひょにょちなみに全身ではこんな感じです。ちょっとお腹が、お腹見ないでみんな。お腹見ないで。はい。じゃあ帰りを待ちたいと思いまーす。よし、楽しみだぜ。 どうしたの な<笑>んで来てんの俺と結婚式しよう。結婚式うん。やったじゃ ん,、うん。まあもうやったけど。うん。もう一回やろう。もう一回、うん、なんでえなんでよ。もう一回やろうよ。えー、なんでまあいいけど、いいけどじゃなきゃなんでまあとりあえずさ、ちょっとご飯にしていいお腹すいちゃった。なんでそれ来てんの<笑>暇だったの<笑><笑><笑>似合ってる。似合ってるよ。まあまあじゃあご飯にしていい。とりあえずご飯。 ん、はいてか頭 や, やばいちょっとお風呂お風呂入っていいお風呂うんてかやばカメラ回ってんのに帽子外したったじゃん終了食べよう、うんいただきまーすいただきまーすあーうまーいうまーいあー仕事終わりのビールうまーいうん食べよう、うん、あーいただきまーす美味しいおいしいおいしいでさ うん。結婚式をあげようと思ってんのよ。どうなの急に。え、なんかそういう人も聞くからさ。2回目そうそう。毎年あげてる人うーん、うん、しようかなと思ってて。毎年は大変だね。毎年は大変だけど。うん。できることならば。もう一回うん。なんで急にそんな思い立ったのえ<笑>いいですか え、どうしてもやりたいのうん。どこで場所とか決めてんの決めてない。うーん。うん。これからうん。まあでも今コロナのね、今状況だから今すぐは無理なんですけど。うんうん、まあそうだよね。まあ落ち着 い, た落ち着いてからね。うん。どうしてもやりたい。うん、やりたい。どうしてもやりたい。やりたーい。いいでし ょ, うひ ょ, うにょう また計画立てないとじゃんそうだねえ、前みたいに誰かしら呼んだりとかするの2人だけでまあ誰か呼べたらいいよねうーんでも何て言ってすんの2回目の結婚式2回目やる<笑> よくするな、みたいな感じで思われるかな。まあそうだね。うん、だねでも、今度やるんだったら、うんうんうんうん、前回はさ、うん、うちらがこの衣装とかさ、自分たちで探しに行ってさ、うんうん、決めたじゃん。そうだった、ね。超ネクタイとか、うん、このシャツとか、うん、じゃなくて、うんうん、なんか本当のなんかそのウェディングっていう感じの、 こうした白いスーツとかさ。えぇこれ僕これでいいや。えー、なんでよ。せっかくなのにさ。いや、これを着続けていくんですよ。え、それはさ、メイの写真撮影の時でいいじゃん。この服の時が痩せてた時なの、俺にとって。<笑>だから、この服をずっと着ていければ、ずっと体型を保てれる今ちょっときついけども。えー、でもそれはさ、うん、普段着ればよくないえー、普段着んの普段着て、着れるかどうか。<笑><笑> じゃあ、え、この、これ、これ週一回、動画でこれ切るか<笑>。ってこと<笑>週一は多いけど<笑>。<笑>終了。その、定期的に<笑>、まあ。あれ、れしょうれ、翔ちゃん、確認中なのかな、うん、みたいなさ。ああ、自分の体型を。そうそうそう。ああ、なるほど、うん。せっかくやるんだったらさ、ビシッと決めたいじゃん。これもビシッと決まるけど。 どうしようかなじゃあ、うん。どうしようか。なんか、こういうのやりたいとかないのなんか、うん、僕らがさ、その、この YouTube 始めたのって、その、2018年10月31日でさ、うん。その、あげたのがさ、その4日後とかじゃん。うん、あ、そうだね。うん、うん。でもその時、当時はさ、うん。YouTube 始めて4日目とかってさ、もう見てる人、ごくわずかじゃん。うん。もう、10人とかいないぐらいでしたそうね。まあま、ひしたら10人以下だったかもしれないんだけど、うん、うん。今回は、 祝祝わわれれたたいいなあ、みんなに、うん、にうん、祝われたいなその、結婚式をやってるところを、うん、また動画で出すってこと、ね、動画で出したりとか、うん、それか、披露宴っていう名の、うん、オフ会とか。へぇー。あ、それいいね。公開結婚式はいはいはい。う<笑>うんうん、うん、それを、なんか、オフ会を、なんかそういうテイストでやるっていうのも、ね。そ う, そうそうそうそう。いや、面白そうだね。そ れ, そ れ, それをしようか、うん。いいかもしれない。よいっいしゃー、イェーイ。ね ょうにょういつできるかはちょっと今のところわかんないけどね。うんうんうん。でも、夢としてそれ、面白そうじゃないね、面白いよね。うちらのチャンネルのファンの方たちが、うん。参列者みたいな感じで、ね。そ う, そうそうそう、そうなの、そうなの、そうそう、それ、それ。うん。いいね、披露演技してもらってるみたいな感じで、うちら登場してみたいな<笑><笑>でもちょっとそんな。<笑> 来ててくくくれる人は別に堅苦しなならなくてよくってまま別にちゃんとした服とかそういうのやめて普通に T シャツとかで全然構わないから。だからオフ会に来てるのと同じようなよ、ね。そ う, そうそうそう。普通の格好でいいから俺らだけピシッとしてるみたいな。ああ。<笑>いいやいや、面白そう。ねそうしようこ。いいね。今年。今年中できるかな、うん、まぁ、状況次第だけ ど,、ねだけど。ちょっとさ。え、会場探しとかしないとじゃん。ああ、そうだね。うん。どうしようか。やっぱ22かなと。ああ。あの、動画でね。 何回か紹介してるねそうそうそう、うん、僕たちが披露宴をやったレストランね。うん、かなと思う、うんうん。あそこすごくいいもんね。ねうん、でまあ立食みたいな感じになってああ楽しそう。いいよね。いいね。まあこのコロナがずっと続いてるからさ、うん、やっぱり先がちょっとなあなんか楽しみないかなーとか思ってる人絶対いると思うからだからちょっといいことを予定立てとけます、うんうん、ちょっと ハッピーになるかなとう。うん。いいじゃん。そうしようかいいね。いい ね, ね。やりたい。じゃあそうしよう。やりたい。イェ ー, ーイ。じゃあちょっとずつね、うん、あの具体的に、計画、ね、立てにね、うん、会場確保して。いいね。じゃあそうしよう。ね。ありがとう。ね。はい、楽しそう。夢広がるね。そうだよね。うん。うん、終了。 はい、というわけで、はい、今回はですね、うん、結婚式をまたしようっていうことで、うん、ドッキリでしてたけど<ー><笑>言ってみるもんだ言ってみるもんだね<笑>はいそれをね是非、うんまあ、見に来てくれたら嬉しいなと思ってます、うんうんうん、まあちょっと予定はいつなるかわからないけどね、うん、楽しみにしておきましょ う, う有言実行でというわけで、うん、今回は